大規模なデモはアジア市場に影響を与えましたアジアで一番下落したのは香港反戦指数でおよそ 1.7% 下がりました上海総合指数は 0.56% 下がり東京やシンガポール市場も下落しましたムンバーやソウルも下落しています 香港市場では金融株やハイテク株が下落しました抗議デモの現場に近いために支店の営業を中止した銀行もありますし HSBC のようにこの日をフレックスタイムの勤務にした銀行もありますまた銀行間取引レートが上昇したことも株安の一因となりました香港市場に上場しているテンセントも影響を受け一時は 2.5% 安となります 条例のの改正に反対ししして何百もの企業業が休業しました警察はゴム弾や催涙ガスを使い、立法会の敷地に入ろうとするデモ隊を排除しようとしました当局は今回の抗議行動は暴動と判断しています。 投資家は条例の改正で海外の企業が中国の司法制度で裁かれることになると恐れており世界の金融の中心の一つとされる香港の立場が揺らぐのではと懸念しています。カーーーネギーエンターメント国際平和研究所のコーイクセン氏に こういった懸念はまとえているのか聞いてみました欧米と中国本土を結び金融サービスを提供している香港にとってこういった政治的な混乱はもちろんマイナスになります2つポイントがあると思います1つはこういった混乱は信頼の欠如を表しているということです 中国本土のシステムに対する不信ですもう一つは特殊な問題点があるということです 大国間にはこういった容疑者引き渡しの協定がありますではなぜ今回の条例がこれほど香港で問題になっているのかということです香港の実業家は何十年も前から中国本土でビジネスをしてきましたそして昔の取引の多くはしっかりとした法の支配 が, 支配がない状況で進められ今なら違法とされるような取引も行われていました香港のの実業家は過去の取引を理由に 推移されるかもしれないと恐れています 実業家たちは当時は何が許されているのかはっきりと示されていなかったのに昔のことで裁判にかけられるのは不公平だと思っています一つできることは過去の行動を根拠に身柄の引き渡しが行われるかどうかを明確にすることです中国本土の例を見ると著名な実業家が何年も前にしたことを理由に裁判にかけられていますそういうことを香港の実業家は心配しているのですですです まで遡るか期限をはっきりすることが重要だと思いますそして政治的な行動が引き渡しにつながるのかまた誰が政治的な行動かどうか判断するのかを明確にすることも